はい、こんにちは、ヒコサイモです。あ今日はですね、ちょっとテ e x a n i n t という YouTube チャンネルも紹介したくて、そして、その人、この間動画を作って投稿した日本の歯医者とか、海外と日本の歯医者を比べてっていう動画について、ちょっとあの、まあ、紹介して話したいと思います。 さて、なんかそのテキサステキサイン東京チャンネルがまず、ちょっと皆さんぜひ見るように進めれるんですけど、なんかあのアメリカ人って結構美人の若い女性で、あの日本人と結婚して日本で生活してる人、まあいろんなね、あの もうコミックとかブログも書いてるし、その、まあ、いい動画も作成してて、まあ立派な子で。で彼女は結構ねそういうい国際関係の話で、結構国際結婚の話だけじゃなくて、あのこの間ちょっと自分でも、あのまあ、見気に感じたようなそ歯医者の話をしたんだけどね。結構ね、あの西洋、まあ、自分のはニュージーランドだけど、ニュージーランドとかオーストラリアだけど、彼女はアメリカだけど、やっぱですね、あの そのアメリカとかニュージーランドにおいて、あのその医学部を勉強する、医学を勉強すると、金持ちになりたいと、やっぱあのニュージーランドとかアメリカは、歯医者が一番ですよ、だいたい歯医者だと絶対高級車に転してるしあの、歯医者行ったら、もう高級車いっぱい外になんか並んでるし、そう働いてる の, あの、結構お金がいいけど、日本 も, もう全然そんなことないの、みんな分かってるんですよね、僕の福岡のホームステイもそうだった。 あのまあ、普通 の, あのコツコツやってる、まあ、職人みたいな感じでやってたんだけどあのそしてやっぱりそれはなぜかというともう日本は安いあのちょっとね穴が開いたりして本当なんかあの手術的なことをドリルとかしなくちゃいけないと日本人の友達は ニ, ニュージーランドからあのもう航空券を買ってニュージーランドから往復で日本帰って歯医者に行って払ってやってもらってニュージーランド帰った方がまだニュージーランドでやるよりは 安かった。ニュージーランドで数十万円かかるものが日本で5000円プラス航空券の10万円かかってもっと安かった。そういうところはやっぱり日本は素晴らしいって日本人みんな威張ってたんだけど、ただその一方にはですね、あの、まあ、てこうやってテキサラ東京も指摘もしたんだけど、あの、 例えば、あのー、自分がそんなに廃も行くという時間もないしなんかあの平日のなんか仕事時間の中で予約して行かなくちゃいけないからもう一発でやってもらいたいんだけどやっぱりちょっと掃除したいとか見てもらいたいとかと初めて行ったら、あのー、4分の1しか見ない1回ずつでもう4回5回6回も予約して、あのー、行かなくちゃいけなくて。 それがもう結局1回なんかもう4分の3だけ掃除してもらうク リ, クリーニングしてもらってそれで仕事忙しくなってもう行けなくなってすごい中途半端だったんだけどね質はいいしあのキャラはいいし価格はいいんだけどでもね全部やってもらえないとやっぱ違うんだよねあの、まあ、それなりに金も払ってたら全部やってもらうけどあのでもやっぱね、まあ、日本に来てあの、まあ、その医療関係もそうだしあの病院とか。 あとその廃車もそうだと思うんだけど、まあとにかく誰でもアクセスができて、そういう金額がお金の問題もないから素晴らしいところだと思うんだけど、あの、皆さんどうですかなんか海外行ったりして、あの廃車使わなくちゃいけなかったことありますかなんか日本と海外の違いというかお互いの良さ分かってますか何かあの理解、なんか話があればぜひコメントで書き込んで教えてください。はい